最近車の盗難が非常に多くなってまして動画でもよく盗難の話題を取り上げられてると思うんですがで今回は私が非常におすすめできる今まで私のチャンネルでいくつか防犯カメラを紹介してきたんですがその中でも非常に皆様におすすめできるアイテムをご紹介をします。 今日ご紹介するのはこちら XTU。このメーカーの防犯カメラ、それからドライブレコーダーも取り扱ってるんですが、ここのメーカーの防犯カメラ、紹介を今日はいたします。で従来、私実はこちらのカメラ、こちらになるんですけれども、イエスカモというこちらも PTZ、要するに XYZ 軸でカメラが動かせるタイプの防犯カメラなんですが、こちらを使っておりましたので、こちらとの比較の観点で、こちらは AC100V から取るものではなくて、充電タイプのもの、内蔵バッテリータイプのものになります。で今回ご紹介するのは、こちらは AC100V 家庭用電源から。 ここから撮るタイプの防犯カメラになりますのでご紹介をしていきたいと思いますで。こちらの防犯カメラ、もう今もうすでに冒頭からご紹介していてお分かりの方もいらっしゃるかもしれないんですが人間のこの動きに関し対してカメラがしっかりとついてくる。要するに 人体検知をしていて、なおかつ PTZ が使える機能というものが備わっていると、この防犯カメラの大きな特徴になります。従来の防犯カメラですと、こちらはこの好きな位置に合わせるだけになります。どういういいこことかととか言いますと実はこれ クラウドエッジというアプリでイエスカモも XTU も同じアプリが使えるんですけれども、まあ、こちら今イエスカモの防犯カメラで撮っている画像になるんですがこれはもうあらかじめ決められた位置でしか設定ができませんこのように動くんですけれども決められた位置でしか 設定ができないで一応検知センサーついてるんですけれどもこの検知センサーがついていたとしてもこの動きに対してカメラが動くっていうふうにはならないということがありますのでもうこの枠から外れちゃうと人間の この証拠画像というのは侵入者の証拠画像というのは取れなくなってしまうという短所があったりしますですけれどもこちらもう一度アプリでお見せしていくんですがこちらですとしっかりと人体検知をしてくれながらもこの追いかけてくれるので 証拠画像がより一層深いもの、情報量が多いものが取れるようになるというのが大きな特徴になっていますで。今これ、アプリ上では検知センサー入れてないんですけれども、このように検知センサーを入れることによって、もう一度戻ります。このように、人体検知をすると、動きが検出されたということで、アプリに情報が 送られるようになりますしこのように写真で証拠画像を収めることができますでさらに今夕方の4時ぐらいなんで16時になるわけなんですけどちょうどこの辺で撮ってることになるんですけれどもこのように動画としても証拠画像を収録すると 言、まあ、うことができる非常に優れた監視カメラになっています。はい、で、また戻ります、はい。で、この監視カメラ、もう一つの特徴なんですけれども、もう一つの特徴はこちらになります。今、LED が点灯したんですけれども、こうやって LED を昼間であってもこういうふうに点灯することができるという機能がついていたりします、まあ、通常ですとこうやってまあフルカラーモードっていうのがあるんですがこのように暗くなった時に光るケースであったりとかあとは人が行き来していて検知した時にこう光るとかあとは全くこう光らないようにするとかまあそういったシステムが システムになっていることが多いんですけれども、これはそれにプラス光を手動で放つということもできるようにもなっています。でさらにもう一つなんですけれども、こちらもすごく重要なところで、オーディオ警告とストロボうということで、このように音ももちろん流すこともできます。で、人を検知したときには、音で。 知らせる威嚇したりとか、このように LED で威嚇したり、あとは音と光、一緒に威嚇さ、音と光で威嚇したりと、まあ、そういった設定もできるようになっているというのも、すごくいいところになっています。その辺が、このイエスカモのこちらの PTZ の防犯カメラに関しては、まあ、ついていないということなので、まあ、実質的にはもう、 カメラの性能、防犯カメラとして の, その性能という意味においては、あちらの QC1 の方が、まあ、優れていると、まあ、言ってもいいんではないかなと思います。はい、でもちろんこうサイレンというのもついています。これを今入れます。まあ、このように、サイレンを入れて、まあ、威嚇するということもできたりと。 便利な機能がいいていますでこちらの今ファンクションのイエスカモのファンクションの画面なんですが、まあ、このようにもうこの画面しかついてこのファンクションしかないということなので全く機能が異なると、まあ、いうことになっていますで冒頭でもご紹介した通りなんですけれどもそれだけの機能がついているカメラにもかかわらず価格は このイエスカモのカメラよりも3分の1程度の価格で買えてしまいます。でそれはなぜかといいますとこちらは内蔵バッテリーが入っているものになっていて1ヶ月間無充電で使える容量のバッテリーになっていると。まあ、もちろん満充電の状態から1ヶ月ということなんですけれどもでさらに私の場合はこのようにこの黒い線なんですが ソーラーパネルを使って朝光が当たる時のみ充電を行うということをやっていますソーラーパネルはこちらについておりましてこの PTZ のこの機能を使ってご紹介できるところもこの防犯カメラのいいところなんですけどもここ柵があるんですがここに私まあ仮付けなんですけどこうやって付けてますでこれですと 朝方、ここ、火が出ますんで、朝のうちは充電、チャージできて、で、それ以外の時は内蔵バッテリーを使う、そういった方式になっていますんで、AC100V 使わなくてもいいんですけれども、バッテリーの残量としては、今、アプリでお見せするんですが19、19% とまあいうことなので、やはりこのぐらいの容量、 もしくは自宅の環境によってこのバッテリーの残量っていうのが大きく変わってくるっていうのがこちらのバッテリー内蔵タイプになりますんで自宅の環境によってバッテリー内蔵タイプがいいという必ずいいというわけではなくて自宅の環境によって使い勝手っていうのも大きく変わってくるよということになりますそれに対してこちらの今回ご紹介する XTU の QC1 に関してはこの 家庭用のコンセントがあるのであれば、まあ、これを使って電源取ってあげれば、まあ、これだけのバッテリーの残量というのも特に気にしなくても済みますんでこのコンセントさえ抜かれないければ常に使うことが可能であると、まあ、いうことになりますので。 バッテリー内蔵でも高い方がいいのかと。もしくは、バッテリーが内蔵タイプではないんですけれども、防犯カメラとしての機能として、ものすごい高いものを選ぶ、今回の QC1 にするかと。まあ、いうことで、まあ、この2社選択になってくるんではないかなと思います。まあ、動画で様々な防犯カメラ紹介したんですが、やっぱりこの2択になってくるのかなっていうのが私の見解でして、 まあ、内蔵バッテリーであればこちらのイエスかもですし内蔵バッテリーにこだわらないのであれば XTU のこちらの QC1 は非常に優れたカメラでこれだけの機能がついていながら5000円程度で買えてしまうというところが非常に大きなポイントになってくるんではないかなと私自身思います。と、はいうことで今回はこちらの XTU の QC1 防犯カメラですこちらの方のご紹介を今回はこちらのイエスカモンこちらのバッテリー内蔵タイプの防犯カメラとの比較の観点でご紹介をさせていただきました当チャンネルではこういった車系のガジェット